病院で働いてたりだとか週末開業からしたい時に SNS どうすればいいのって話になってるんですけれどもこの場合はやっぱり顔出しはできないわけなので記事のテキストベースで SNS に発信していくことをお勧めしますまあ今なんかね AI のなんかロボットを動かしていったりだと か, なんかバーチャルなん か, なんかこうキャラクターですよね えー、なんかあるじゃないですかいろんなキャラクターを使って自分の顔が動いてどんなこうなっていうものもあると思うんですけれども、まあ、とりあえずあなたがやらないといけないことはあなた自身が SNS とかそういうのいろんな広告の媒体に露出をしてですね出るっていう風なことがどういうことなのかっていうのをまず自分で経験してみてもいいと思います。 有料ったらどとう い, うういうところでやっぱ研究していくということを順番にやっていかないといけないというわけになっているわけなんですね。なので、週末会議とかまだ独立会議をしませんという人であったとしてもテキストベースだったらあの媒体に出せるという記事をそれをまず自分で出してみることをやってみた方がいいと思います。参考にしてください。下のリンクに独立会議に載っています。